立憲民主党に日本の勝ち取りを任せようときにはなりません。どうも、政治いろいろの学部です。先頃の自民党総裁選でかなり男を落とした感のある河野太郎氏ですが、来る衆議院選挙に向けてアピールを開始した模様です。 ザクザクの記事を引用します。自民党の河野太郎広報本部長が衆院選を前に戦闘体制に突入した。全国289選挙区のうち200以上の選挙区で立憲民主党と共産党を中心とするサハヤ党の候補が一本化される中、東欧諸国で過去共産党による閣外協力や 連立政権入りから共産主義化が進んだだとと指摘しし立民共共産産のの連携を猛烈に批判しているのだ共産党は綱領に日米安保廃棄を掲げているが、破棄してどうやって尖閣諸島や沖縄を守るのか。共産党の自衛隊は違憲、天皇制は廃止という議論がまた戻ってくる。自由と民主主義を守るのか、あるいは 共産主義への第一歩を踏み出すのか、衆院選はそれが問われる。河野氏は15日、川崎市での街頭演説でこう訴えた。他の与党候補の応援でも同様の警鐘を鳴らし続けている。立民の枝野幸男 代, 代表と共産の C ・カズオ委員長は9月30日の党首会談で、衆院選後に 立民中心の政権が樹立された場合、消費税減税や安全保障法制の意見部分の廃止など共通政策を実現する範囲で限定的な閣外からの協力で合意した。河野氏は14日、JR 赤羽駅前では、1984年に共産主義時代のポーランドに留学した経験を次のように語った。 自由がない国、街は灰色です。人々もドヨーンとしている。毎日食べるのは、ジャガイモと続けのキャベツ、赤カブ、肉は配給チップを持って1時間並んでソーセージが買えた。外が氷点下でも、宿舎にお湯は出なかった。一方、共産党幹部は、米ドルで好きなものを買っていた。どこが平等なのか。その上で、 東欧での共産党独裁への道をさらに説明した。最初、共産党は連立政権や格外協力をする。ドアに靴の先を少し入れたら、次はこじ開けて入ってくる。家主を追い出して乗っ取る。それを東欧でやった。何十年も国民は自由や民主主義がないところで敷いたげられた。今回の衆院選と同じことが東欧で展開された。 共産党の C 委員長は14日、自民党幹部が今回の衆院選を自由民主主義か共産主義かの政権選択選挙と位置づけていることについて、体制選択のような話を持ち込むのは見当違いだ。大義の旗に基づいて野党共闘をやっていると反論している。とのことです。今回の衆議院選挙については、 同じく自民党の甘利幹事長も、我々の自由民主主義の思想で運営される政権と、共産主義が初めて入ってくる政権と、どちらを選ぶのかという政権選択だ。勝った方は首相を取る。立民が中心の政権には、日本史上初めて共産主義の思想が入ってくると述べていますね。河野太郎氏、甘利氏がこう否定した理由は、 立憲民主党が共産党との共闘を決めたことに原因があります。立憲民主党、共産党とも、閣外からの協力ということを強調しており、仮に立憲民主党が過半数を取ったとしても、共産党の議員が閣内に入ることは考えていないことをアピールしていますが、そううまくいくかどうかはわかりません。共産党がただ単に票の協力だけにととめ、 政策やその他の他面で自己主張をしなないいいととは言い切れれ思われますこの格外協力については立憲民主党の支持母体と言っていい連合も新会長に選出された吉野智子氏もあり得ないと否定しています。ちなみに連合では前会長である神津氏もあり得ない。共産は民主主義のルールに則 っ, って 物事を進める組織と言えない。安全保障や日米同盟など国の在り方の根幹に関わる考え方が違う。閣外であっても協力はあり得ない。と今年6月の時点で発言しており、立憲民主党は最大の支持母体である連合からもそっぽを向かれそうな状況になっています。共産党と組むと決めた瞬間にこのような反論が噴出すること。 自民党に攻撃材料を与えることは想像できそうなものですが、全くわからなかったのでしょうかね。だとしたら、立憲民主党は目先の金に目がくらんで、対局を敬まった党としか思えず、そんな党に日本の勝ち取りを任せようときにはなりませんね。その格外協力を決めたもう一つの党、共産党のホームページには、今回の衆議院選挙に向けての 政策が掲載されています。まだ準備中とされたものも含めると、その数は85個。なんとも香ばしいとしか思えない政策の数々が並んでいます。何個か抜粋して見てみることにします。61項目にスポーツという項目があります。五輪パラリンピックの検証と改革をと題されたこの項では、五輪の肥大化の見直しや、 IOC 改革などといった文言が並びます。五輪、IOC といった国際的なイベント、国際組織に対して、たかが極東の島国の泡沫政党が一体どんな改革を実行できるというのでしょうか。大風呂式を広げるだけ広げて、何の実現性もない政策としか思えません。67項目には少年法という項目があり、十八歳 19歳を特定少年とし、実質的に少年法適用から外すことは、少年の構成を妨げる。少年の非行を自己責任とせず、少年の構成を社会が支えるべきであるとあります。少年法の適用年齢が引き下げられれば、毎年数千人の少年は、事件の原因や背景について、詳しく調査されないまま、社会に戻ることになります。 ととそのの理由をを述べていいますが年齢を引き下げるるななぜ詳ししく調査されないに至るのでしょうか全くロジックがわかりません。75項目では、領土問題と称し、その中で竹島問題に触れています。日本の領有権の主張には、国際法上の明確な根拠があると指摘してきたとしながら、同時に、この島の返入の時期が、 日本が韓国を武力で植民地化していく過程にあったと大嘘を書いています。さらに、両国間で竹島問題で冷静に話し合う土台を作る。冷静な外交を求めると、今現在リアルタイムで侵略を受けている相手に対して言語道断と言っていい政策を記載しています。このような政策を堂々と掲げる政党を第一党の仲間とするのは、 危険極まりないというのがよくわかります。そもそもからして安倍政権を独裁だと批判する市委員長自身が20年以上も委員長を続けているという独裁政党を本当に信用していいものでしょうか個人的には信用ならないとしか思えません。選挙は常に重要なものですが、今回の衆議院選挙は対中国、台湾有事に備えるものであり、